ご来場の皆様、よろしくお願い し, ますよろしくお願いします辻話、構えてず音色時迷いの地探しあぐねて立ち止まる手招き一つあれに。 正面影揺らり。 はっはっ 「風吹きおろし夢中は」「枝をかわせばそれの梅雨」「あの子星やと花一文」 ものがバターを捉えたらぬ、気らぬ、バラルバラルルドを笑わせる辻浦 けあし Oh!